するしないそれでは今回のマージャンの匠ご覧ください段2曲開始です、はい、皆さん手配を開けてください おいさんはシャーチャーチドラガースーワンです手材料は結構いいのに、はい、上がれないことが増えてるので、うん、ちょっとしたこうストレスなんだけどこれ恵まれてるんだけど、はい、これれも上がれてなんぼだよねそうですね全体的にマージャンの手は通して上がれてなんぼですからね。うん、そうだからまだこれで上がれないようだと、はい、絵に描いた文字じゃ意味ないこれもちょっとね、うん、赤が入ってるルールで5を持っちゃってるんで579になっても意味がないんで。 先に切りましたなるほど、はい、まあ8持ってきてのベンチャーもあまりうれしくないな、ね、あーもうそれ余計上がりにくしちゃうんでうーんパーツはもうドラが数万で満んに1つ掃除にこう 2.5 ブロックっていうふうに決まったので、うん、もうこれでいいです全局の横移動で大じさんなんと3着目になってますああ、ね、大丈夫ですはい<笑>全然 OK です<笑>全く気にされてませんむしろむしろこれぐらいの方がいいですよマグロにはちょうどよくないですちょうど必要で す, ちょうどですう今インソーを残してターンを切りましたね、はい 一応、ゾ造が、あのー、川の景色と、親の現物にゾ造あるんですけど、はい、あそこで一寸相固定することあんまりないので、まあ、山にいつもよりは、目に見えて3枚ですけど、ちゃんと残っててくれそう。面倒だねー。これは面倒。一応、こう、まあ、当然、まっすぐ行きます。自配を処理していきましたはい。ドラ表示の3万持ってることは、自分の中で強みで。うんうんうん 2区ついても4区ついても大きいんでああ、涼造つもぎられちゃったかこれで2枚目<笑>これでアウトですあの<笑>す、下茶の方は1枚持ってないです、はい、で、トイメンも持ってない、うん、と考えると、えー、平均して2枚残りってことはなくてこっちが1枚持ってることか1枚というか0何枚持ってるんで例えば 1.5 枚ぐらい山にいると涼造は、はい、1.5 枚ごときでこんなの持っててもしょうがないんでねえ、うん、よいしょ ついたぞ一応現状って仕掛けってあります、はい、うーん皆無ですね皆無どこもローソースが食わないですねこれは今回ね赤赤の手ですがもう絶対泣かないです、うん、はいほんと終盤ですねそうですねその思考になってくるのは、はい、あとはどこ親をめめ警戒しましょうか手差しよしゃうでしたねちょっと待ってくださいスーピンつむぎちょっとチーしちゃうぞウッソ <笑>あと大井さんここまでで見ていて、はい、よくはいきましたね、うん、思ったんですけど、はい、結構、うん、こまめに並びの場所これ、ね、変えるんですか例えばさ、はい、例えばこう今こう100枚じゃん、うん、これでさ、うん、こっからこれ切ってさ、うん、リーチなんて言ったこれなんかさ、うんいいいいね、<笑>あの端っこなんかピンクっぽいですねそりゃ嫌じゃんちょっとかそ見え方を意識してるわけですああとあの視聴者の方が見えやすいように僕はちゃんとリーパイもするし相図の上下も このロウソウは嫌なんです。<笑><こう><笑>ありますもんね、はい。上下ね。上下が一応、丸みを帯びてる方が。結構、手配は繊細にこう意識されますね。うん、そうですね。うん、はいなるほど。ここで、これを切ります。はい。で、いいシャンでございまして、えー、このパイシーになったら、うんうん、だいたいリーパイ的には、こうしておくと、うん、何、はい、何をき、おう、わん手出したちょっと待ってください親がうわんを手出しすると、はいえー、どうですかあのね、数万がドラなんで、はい このぐらいでウーワンを手出しして、その後にペロンペロンと手出しが入れても。はい、そのー。スッチーマンだったり、サブローマンだったりっていう両面固定は結構するんで。うんうん、ドラ受けを残したり、ドラを使いたがったりして、だからこれは。ドラ側のウーワンを切るってことは、結構もう要注意で怖いんですよね。なるほどこれ、俺は要注意。これですよ。リーチでございます。両面ですか、はい。当然です。はい。これ何度目の挑戦だって話ですけど<笑> これねマチで、はい、またまたですねあのよくあの宣、ー、言牌のその裏筋は通るって言うんですけど赤い時は結構危ないですよねーそうそうそうあっあ大丈夫ですこれ負けたことないんでバケ<笑>をみてくださいどっかで聞いたワードが早くももう一度聞きました、ね、これは絶対負けないんで、はい、なるほど親の追いかけが同時に入りましたねはい、はい、勝ちました勝利宣言ですはいもうもう彼は マンズ待ちなのかソーズ待ちなのかあるいはパーピンに関連してるのか、はい、わかんない今のところ読みは入れられないんですけど、はい、濃厚なのはそうだな自分の手配だとやっぱサブローソーとかソーズのスッチソーとかはこの辺は結構危ないでマンズで言うと手出しが1個しか入らないウーワン出した後にパーピン1個しか入らなかったんで6級ンっていうよりはウーワンに関連してそう。 またぎそうでももパーピンも孤立ではなかかったでですかね孤立ではないんですけどこれはねあのチーピンもキューピンも場に出てないので、はい、完成したのかその周りが頭なのかちょっと読みづらい革なんですよねなるほども持ってない人が両脇がちょっといるんではい、はい、ちょっとこれはピンが読みにくいです、うん、6キューピンもあればその周りが頭もあればみたいな感じなんで。うん とりあえず今言った危険なところ持ってこないのが一番いいですねその前にこれがいるので、うん、必ず両脇がこれを持ってないので特に小さい数字を持ってないのではいいさあ青井さんじゃあ一発目だ負けたことがないです<笑>はい大事なことなので必ず言われましつもかな。あ、違うつも<笑>かと思ってねもう一回確認してもらい<笑>全然違うじゃないですか確認しなきゃいけないぐらい<笑>、まあ、山にいるってことですそうですね、はいはい、あ、ロンかなそれかな出ましたよ出ましたよ一応。<笑> 取られたね現物じゃないですか。安心してください、分かりましたし。じゃあ、もう優雅な気持ちであとは見ていていいってことですか、ねはいはい、あとは、どっちかなぐらい。できれば、どっち か, らかな<笑>ぐらい。手詰まっちゃってる人はさ、手詰まった方から出そうな街ではあるんですかいやそれ、それはそうです。それでもない。二人にとってないんで。<笑>なるほど。ヤンぐらい、ヤ蔵は僕に危ないんですけど、うん、親よりはましっつって。 まあ e、E1 とか打ちそうなんですけどね、マンズ持ってるじゃないですか。だから E1、ウーワンぐらい打ちそうですけどね、うん、親に打つ分には、よりは、こっちの方がいいっつって、これ、マンズですよ、ほら。あの、要するに、はい、親に打ちたくないから、E1 かウーワンの筋かを切ると思ってましんかなるほど。ただ、私の前これはトウゾロじゃないんです。うん もうこれえいないのえ読めてないのえ<笑>まだレイチしてから二巡ですけどえ、ね、違うこれ読めてないのかなえこれ負けないんだけどなおかしいね入ってる<笑>ハイチェックからさっきからこの町<笑>上がれてないんで入ってる山確認しないとちょっ と, ょっと分かんないかもしれないイチェックお願いします<笑>手詰まっちゃったよどうしようやばいやばい手詰まられるとまさか急便とかで放置されたら嫌なんだよ 親のね、現物もまだハイの種類少ないですから、ねお、ウーピンのワンチャンス、いったね、かなりでも手配苦しそうですね、うん、まだサ、サブローマンとサブローソーはやだな、特にいっぱい通ってないんだけど、まだ、サブローマンとサブローソー、やだな、ドラだ、通りました、だって大井さん、当たりじゃないもん。うん サブローマンとサブローソーやめろ王飛さんが絶対勝つからこのハイやめろに変わってきたっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょむすじむすじ無すじむすじ無すじさぁーサブローソーは大事なないけど9さんが端っこでよかったよ<笑>ちょっとこれなどう入ってるさぁハイを疑い出しました入ってないんじゃないの三ピンはね三枚目になりましたよ、うん、本当？三枚目い三んの品品3ピン3枚目僕から、ねねはい、僕から他の人は見えてないからさ撃ってくんねんだよ 西上がりきれるかこれ上がったらまたトップバイ立てますけどねえっう嘘。赤にドラにいろいろ通ってきましたね、うん、いやいやいや<笑>赤がもう赤がに2枚ですよ赤持ってるかと思った親があっじゃああと1枚そう、あれね、うん、ないですもんねあれ455から5万切ったのかと思ったのでも違ったね 本当？その筋はチーンワンって…あ、スーンワンの筋… 筋, 筋, の筋ですねこれいい溜められちゃってーー。溜められてます感じましたたぶあった…<笑>いや、こんな負けないでしょ、こんなの<笑>メロ<ー> ン, <笑>メロン<笑>まただよ、負けず 3,2,6 体どうしよう 1,300 円、1,600 円です<笑> ティチピンフルツも若いち。弱いな裏取りのせ。それは乗りませんでしたが、大井さんの上がりとなりました、はい。負けたことのないといったいいスピン勝ちました。一度も負けたことない。んで全局は負けました。はい いや、決まりましたね、はい、おいつら。危ない、本当。さあ、でも、みんなの手も見てみましょうけ。大丈夫です、絶対当たって、当たってなーい、また当たってなーい。<笑>シャンポン<笑>。どうしよう、シャンポンなんてわかんない。つもりさん、アンのシャンポンじゃないですか。これまたピンズはあんなって、あんなって、複合してて、つもったな。ちょっと意外性のある方。だってさ、ね、あんな複合ピンズしててさ。<笑>おいで、なんであれ、も六入ったか、七入ったか、知らないけどさ。<笑>読めない、な読めない。そっか、一番右か。あ、そうそうそう、あれ。そんな読めんわ。ああ。 ほ<笑>んと<笑>んんサブロー サ, サロ ー, ーとかに見えるじゃん<笑>イスピンは自信相当自信あります正直はい負けたことないです、ね、これはただ裏のだねんな、えー、<笑>ンさあ蒼井さん、はい、見事な上がりが決まりました、はいはい、山6枚はちょっと良好ですけどす 1, 枚1枚ぐらいスーピンを持ってないとピンズが、ねはい、ブロックがもう1個ぐらいあるはずなんでだから 山4、5枚だと思ってたけどこんないっぱいいたんだらスーピン積もれよ、ね、じゃあスーピンにしろよいでした、はい、さあおじさんトップ部に立ちましたこの後どうなるんでしょうかご視聴ありがとうございました次回もお楽しみにラ、はい、ン3曲開始です皆さん手配を開けてください<笑> さあドラガ ロ,、はい、ローソー、ラスマイですね、はい、おいさん早くもなんちゃです。ちょっとしたトップ目でこの時に考えなきゃいけないのは、はい、まあ4000点以上ついて4100点ついてれば防えれるのでオ ー, るオーラスですね、うん。なので今2着目と2500差なんで、はい、2000点ぐらい上がりたいなと思っております。最低でも。なのでドラガローソーなのでローソーでも引ければローピンからチーしていくとか。あ仕掛け周りをやいることですね。うんもうそしたらトップ率が。 ぐんと少し上がるので ね, ねさあそんな二着目の親番ですう、はい、ん親番なんじゃね2着目の、はい、2着目の親番あーそうそうそう大事ですよね結構ね、うん、あれなんかゴイさんヒーローだとあれじゃないですかちょっと待ってそれはちょっと待って<笑>それはちょっと待ってほ<笑><笑>しいですか確かにさっきと一緒だねゴイさん今リアルな現実の前0を見るかヒーローになるかですどうします現実を見たいもうなんか あ, あ、レアンソウレター、本唱かな。ちょっと待って。ポポンンしよう、本唱。現実みた い,、はい。みんな声聞こえないんで手でね。はい、ただポンしていくと。すごい現実やろうじゃないですか。違うんですよ。飛いた道あるから。あるから。飛びとやがっておくと。なり肩ことになってる。これ問いびと上がるからに点上がると、はい、めっちゃいい状況なんですよ。オーラスがね。トップ率がめっちゃ上がるんですよこれ。なるほど。大井さんはトップを目指して か, かなりシビアな判断をされましたレア、はい、ンソウから動いた。天間が二 枚, 枚。はい、二枚切れです。これが、ね、フローリが上がったり順位点が大きいとこうなっていく。 例えば普段はあれ私がやってる RMU のルールだったり、あのー、日向さんがいる最高位戦ルールでこれを泣くかって言ったらそれは分かんない、うん、今回は丘もあるし赤もあるし逆転しやすいくせに順位点がめっちゃ大きいだからちょっと泣いてみたなるほど、うん、ルールによってもその判断の差が出るわけですねうで中中ちゃんパイだらけすぎてて、はい、わずか2順目にして、はい、もう アンパイがなさすぎてしかも濃いですね残ってるのが上がっちゃった方が防御に適してるというかうん、うんうん、敵より早く上がる方がなんか危険が少ないかなと思ってそんな感じで描いてみましたただ合ってんのかな<笑> 3万積もぎられちゃったよ そ, うです、ね、それ僕の3万だと思うんだけど<笑>入ってましたかでも安くなっちゃう感じだとそうまあや安ら引きたいややすい高いはいいんだけどあ、まあもう振り点含みになっちゃうんで無理ですねドラ引きたいですね下茶の方は国士かな思い出にあ違ういいピンだってやばいど う, どうしようどうなんですかわかんないあまた何つも切りえっ3万とすそがいらない手って 何, 何何何何怖い怖い怖い何何これ下も当面もちょっと。 何かこう役だったり親はドラそばを切りましたただおかげさまで私現物が一枚できましたんで<笑><笑><笑>何これヤンゾポンやめてもうヤンゾポンでもちょっと不気味になってきましたね周りが怖いよやめようかな<笑>つもぎりみんなつもぎりってさ<笑>どう どういういことです結構つもぎりだけ覚えろって大井さんおっしゃってたけど皆さんつもぎりですよずっとでもみんなも、はい、みんなも僕が怖いんであっあの泣かない大井さんが大井さんこんな早くから連想で動き出したよううらどうしたらいいだ筋持ちってきちゃってんだろの現物無理だよこれ持ってられないよつもぎりました嘘を引いたら激痛なんだけどね<笑>嘘を引いたらまあ一応使えるといえば使えますけどこれやばいよ危ない筋しか持ってないんだけどうん さあどういった方向になっていくか。今証拠が入ったんでここでシャアを切って。てシャアはい。なんだろうね何行こうか迷ってるんだろうね。どう高くしようか迷ってるっていうか。怖いおや全部つむぎ全部つむぎどうしよ う, もう。もうパニックだよ。こんなにつむぎで続くんで、ね、だ, ん だ, だ。 ちょっと、あと、千点ぐらい払うからやめさせてもらえないかな。<笑>無理でしょうね<笑>抜け。抜けさせてもらえないかな、途中で。<笑>ここで、アウトですみたいな、ないですよねその。降りたいんだけど、ね、もう。降りシステム。ないそういうの。残念ながら、今回はございません。どちかよ。ダウンしたい。もう降りたい、降りたてやめて、やめて、手差てやめて。つむぎって。つむぎって。あ、来ちゃう、来ちゃう、来ちゃってるよ。ローピンはまずいよ。チーって言っちゃう。チーって言っちゃうよ。言っちゃうよ。はい、いただきます。無理だよ。無理無理。ノーワンパイだよ。どうしよう。 どうしようゴリゴリの高原が今見れてますね。今までと違ったおいさんを見てきてますよ。うそ<笑>ついちゃって、でっかい声で。だっと怖ええからさ、今気持ちだけでもテンパでも届かないですから、みんな耳塞、はいで<笑>。なんか、テンパイしてみたいなリーハーやめていただきました。だってもう、だってもう、て言いたいドラヒョウの赤。ロンしたいでもピンズじゃない、ピンズじゃないピンズじゃない止めてるってことですか 引きたい。ムピン切れない。切れないよ。ファーワのがいらない<笑>、うん。ただ、はい。ただまだ自配も余ってないので、遠い目の方はまだ大丈夫でしょう。E1 が出てこれ親ゲンね。親のゲームズの E1。本当、ね、なので、はい、もうあとは自配とピンズしかないんじゃないかなと思っております。うん、はい。 すぐそうすでに切っています。そのぎり。ちょっとあの形は ね, だよね。次の手出しが危ない。次の手出しが危ないんで、ちょっと一回待ってね。ペイで し, た自でし ょ, 自でしょこれしかも1枚切れじゃない ?1 枚切れだしたれ危なんで。イーシャンテンテンパイ、どうなんですかイーシャンテンです。イーシャンテン。テンパってはいないと思います。 廃したらリーチ増えるんですかという面はう現在30いや黙っ点もあるでしょうね。うん、黙っ点で8000もあるでしょう。で、打点があればはい。少し考えながら親はリゃんわんをつぎり切りましたね。リャんゴンは全員の安全範囲ですね。はい。取っておこうかもう考えたらかもしれません。きたきたなんという。でもこれ、いいんじゃないですか結構いや、よくないようだって。そ, そのものだもん。<笑> ドラそのものなんっけダメよこれ死んじゃうよ高めばっかりですよ死んじゃうよ<笑>死んじゃうこれほら葵さんはテンパしたけど<笑>上がれるんでしょうか死んじゃうよ親はどういった思考になりやすいですかあのテンパったらリーチ来ると思ってるんで<笑>、うん、親なんではいなので読みましょうかえっ、ー、とまだじゃあ親も貼ってない貼ってないと思いますえっ、ー、とソーズはソーズだったらサブロースは怖いえー、ピンズだったらえっ、ー、と ローピン切ってるから 1,、はい、2, 3ピンピズの前にちょっと待ってください想像だったらサブローソ、はい、マンズだったらえー、っと47あたりは<笑>そうです、ね、狙い目ですけどねいっぱいありますけど、まあ、3647ぐらい、うん、マンズだったら、はい、サブローソサブローワンスチーマンピンズはねあのドッポさんとトイメンさんがローピン切ってて、うん、あ、ローピンじゃないわトッポさんが ピンズ高いんで、うん、それに対して先打ちもあるんで、うん、ここで両面固定してることもあるんですよピンズのところだからウッパーピンとかは結構嫌なんですよローピンとか持ってたくないじゃないですか、うん、はいだからそういう意味ではいい両面スッチーピンは固定しづらいけどウッパーピンって固定しやすいんですよ、うん、赤もあるしより端っこだしなので今のところふわーっと浮かぶのはその4筋ふわーっとサブローソーサブローマンスッチーマンウッパーピンこの4筋がふわーっと でもイーシャンテンであると。イーシャン店です、はい。はい。リーチきますから。なるほど。はい、わーお。これすっごい大事ですよ。これって、これ絶対変えるんです、ねいや。変える、変えるんですけど。変えるんですけどで。どうですか。めっちゃ大事なんですよ。どっちがいいですかね。そうはい。これを切っと。こっちの方が山にいる確率が高いんですけど、こっちを切っておくと、これを後で親がリーチしたときに出るんですよ。親の現物。そう。はい。で。 でもこっち切っちゃうと僕が僕の捨て牌がひどいんでいっーソンに見えちゃうんですよ<笑>だからこれ出にくくなっちゃうんですよ<笑>すっげえ難しいですこれめちゃくちゃあれもうこっ喋ってる時本当は本番だったらすぐ切りますよもう一応切るははもう決めてるんでいやはい匠、はい、なんでぜひ喋っていただけたらはい、はい、ですよねな、えー、ので<笑>一応これは ト, トップ目ってことも含めてションパのパーソンを切りそうですそして親の現物のを残 し, て現物残しそうです残して上がり率がそっちと あの危険度も含めて、そっちの方が生きていけやすいんで、はい、これは、あそこがピンズだけとは限らないので、統一系の、なんか、あんこごつごつみたいな手も考えられなくはないので、うんね、一応、嘘は切り、ドラ表なんでね、うん。なので、パーソーが統一とかかもしれないので、えでもこれだと、なんか、後の人生も自由に生きていけますねそ う, ですそうです、そ<笑>うです。生きていきやすい方を選んで、で、こうしておくと、あのー、やっぱり、 まあ親が本当にインちゃんっていうのと僕は読んでるのではいでもいられてる<笑>まあでもそっちの方が山にいることはしてたんで、うん、まぁ、あ、枚数でも確かに危険度と上がりやすさの話を今総合しないといけないのでオ、はい、ープントモギリでしたトモギリでしたねウジさんこれドラ持ってきたらドラに変えるんですかこれはえー、っと匂いをちょっと<笑>えっと<笑> 自分が上がりたいというよりも怖いので、とっかいそうです。おお、はい、なるほど。上がりやすさよりも、今度は怖いので。怖さではい。う ん, さんズマギリ、三は、爪切り、三枚目の範囲でした。はい、これが、今みたいに、僕みたいに、どうしても上がりたいってじゃないじゃないですか、これ。<笑>どうしても上がりたいってと、はい、あのー、また違うんですよ、トップ目なんで、転、う、売、ん、したいんですよ、僕は。転売量。はい。欲しいんです。大事ですね。大事です。 すごく大事ですあ、対面の手が止まりましたね。止まりましたね。そろそろ何、何ピンズなのか、なんだ、きなんだ、その、それしかないんだけどな、なでも。川を見て、親にも警戒も含めて、ドラ切ってきたね。もう、これでチートイツはないでしょう。はー、はい。いいシャンテンだと思いますけどね。今ので。はい。 シートいつもなくなってまあ、僕の中でピンズの名門のいいシャンテンだと僕は思ってますで、そこにローピンスーピンと押してる親はいいシャンテンだと思ってますなので2人イーシャンテンだ、はいいシャンテンなら切っていいでしょうおれありピンズ持ってきてあなるほどね、うん、ポンされるかもしれないけどね知っ、はい、てるこれパーピンとキューピン危ないんだよパーピンとキューピンポンされ て, て、はい、テンパられるよ僕の中であと自敗はあのわかんないけど いつで チ, ュチュンとか、わかんないなんだっけトンチュンだっけこういうのね、ちゃんと覚えておいたらいいねんあ、手出しシだ中に入ったのどんどんどんどんどに入ったのん ?2 番目に入ったのリーチもありますかね5本の今、こう見てるでもピンズでいっぱいある と, うちょっともうけどリーチあそこから G ピン出てきましたよこれ、9ピンと… 9ピンピンと、自肺のシャンポンじゃない の, 違うのまだ出てない自肺もありますからね キューピンと自ののシャンポンポじゃないのカンパーピンとどっち取るかちょっと悩んだんじゃないのそれ違うじゃないですもん絶対関係ないゲームです、ね、もうちょっと危ないほうがいいさあ、はい、これ大事なとこだよ要素そあらいでましたからねそうなんですよねやめてよそんなバナナそんなバナナ来ました ね, にねこれ本線ですよあらあらあらあ ら, あらあらあらあら大変で、はい、一応、うん、うわこれ切る範囲がないじゃん これぐらいですかこれ切っとくと焼、うん、くなくこれ役がないところじゃないよ、うん、あの希望もないよどうしようやめて<笑>夢も希望もない夢も希望もない<笑>これ切るしか覚えちゃったんだけどこれスッちょ怖いんだけどめっちゃ危ないんだけどやめてこれやめてこれこれこれこれほ、本一ツでチンツはないですか陳一はなさそうですかいやないトンとチュンがどっちか チーはないですね鎮ツだったらリーチしない可能性もありますよ、ね、そうだし鎮ツ、うん、は枚数が足りないと思いますあのピンズの枚数がはいスッチワンはかなり切りにくいですかいやあの、あのー、親にも危ないですしえでも切りますよもうだ<笑>ってこれ僕振り手じゃないんじゃれ。いんですこれいいです、ね、振り手じゃないんですけど、はい、切ってないですよこれを… ちょっと食べてもらってていいですか食べてくれれば<笑>この世から消滅してくれたら食すっていう第三のジャンルがあるんですかただあれね両面かもしんないんだよ G ピンと何かのシャンポンにするか、えー、リアウピンあじゃあごめんなさいウッパーピン69ピンにしてるバージョンもあるんで、はいねうん、これが頭かもしんないんだよそうですよ、ね、これが頭で69ピンかもしんないんだよ、うん、トンチュンがどこまで…今この世で一番危ないのはロッキューピンなのねキューピン、うん、キューピンを切ったら多分ロンって言われるんだけど 本がリーチ麺本ですか。そう、ね、本で高いのは。だからあの切<笑>ないんだけどね。切ります。<笑>挑戦僕はね。えでもちゃんと考えてね選ぶの。僕は守備派なんで<笑>切ったことないんだけどこれリーグだから大丈夫。熱だ。あとワンコだ。これキューピンと自配のシャンポン。本当だー。ほらはい。いや読みが優れてましたね。 そうなんだけど負け、負け、読んだって負けんだよ。いや、で も, いやでもトーンは打ってない。<笑>厳しい。いや、でもトーは打っても上がりのまましないんだけど、ロウソウがね、だめさすがに小さい。もう絶対イシャンテンなんだよ、親が。ちょっと手開けてもらえますかもう、リャンメンリャンメンのイシャンテンだから。違うじゃん。<笑>イシャンテンだけど、だった。シャンポンカンちゃん。なるほど。えサブロウソウとカンウマンサブロウソウとかあ、これリャンカンんう んだからリアンカにイソキればできたってことだ。サブロース。なるほどね。ああ、ね。いや見応えのある一曲となりました。そうですね。結局つまらえちゃいましたね。つまられたことによってまた2着目になりましたね。こっこちやった。<笑>いやさすがに流曲すると思ったんだけどな自敗は結構持ってそうで。<笑>う あのー、うん、ウッパーピンにしなかったんで。そ う, そうですね。ね、ままあ、外したろって思ったんだよ。外してますね。で、これ流局だ、キューピンと自販のシャンポン流局って思って。うまあ、ねえ、つも強いね。ね一発じゃないなら、俺初って役いただくよみたいな感じで、ね。なるほど、ね、でもど、どいいです。キューピン切りリーチも上がってるんで。<笑><笑>いやー。はい。 えでもこの危険範囲の読み方とこういうい競ってる場合のラス前の戦い方はかななりり勉強になりました、はい、あのちなみにチーソーは、うん、あの必ず親がリーチ来たときにあの持ってないんですよ、ちなみに チ, チーソーなんか国士なのか何なのかよくわかんない人がいてで、ピンズだろう、どうせっていう人がいてチーソーはふっと切ってくれる範囲なんで、うん、これがあるんでいや、さすがにペンローソーの方がいいとかやってないんでドラの方がいいなんてしょうがないです、これは。はいはい ご視聴ありがとうございましたオーラスもお楽しみに